おはようございますラスカルでございます本日はですね家系ラーメン会ということで前回ですね末広屋さんを食べてから個人的にはそれぶりになりますかね3週間ぶりぐらいそれぐらい家系食べてないんですよで 本日、向かっている家系が以前ですねうちの妻とオフで食べに行った時にですね僕のすごい好みの味でしてずっとね行きたいなと思っていたお店でございますということで本日のね、お店着きました本日はですね僕の後ろに見えております斎藤屋さんにお邪魔しようと思いますこちらの斎藤屋さんにはすするくんなんかも来てましてホ、まあ、本当にね味は間違いないので 本日はここちらのラーメン楽しんでいいうと思いますいや最近はマジでね私生活も家系行ってないから今日超楽しみということでただえもですねサイ布ラさんの店内に入っております本日はですねラーメンを2杯いただいていこうと思いますいつも通りですね通常のラーメンにライスで2杯目にはチャーシュー麺にですねいろいろとトッピングを施したカスタマイズラスカルなりのね一杯を わがまままに食べていこうと思いますマジでね久々なんでね今日本当楽しみなんですよこちらのね斎藤屋さんで最高の家い系い楽しんでいこうと思いますということでですね本日いただきます1回目のこちらラーメンなんですけれども並盛りではなく中盛りで注文させていただきましたいや早速ですねこちら いや、ちょっと待って、これ、待ってあー、麺行きたいけどスープがうい 早速ですねごりっとほうれんそうであえて最高のセットで麺いっちゃいましょうこれうまいでなこれまたこのチャーシューねやばいでしょ 前回まあ、普通にね来た時にこのラーメンが美味しいと思った僕の感性は間違いじゃなかった今日もね最高に美味しいよ ちょっとね2杯目があるんで簡易はしないけどもう少しだけスープを飲ませてください<笑>ごちそうさまでした続いて2杯目も注文していきたいと思います今ね1杯食べたけどこちらの斎藤屋さんのこのラーメンバランスがすごいのよ普通の家系よりも背柄とかねお肉がついてるような部位を多く炊いてるので お肉ののっていうのかなそれがスープにすすごい染み込んでるんででよお肉が多いイコールもちろん油も多いからさこれ見てわかる通りねスープがしっかりと乳化してましてベースのこの塩分はね少し高めではあるんだけれどもその脂感とか肉感ここがちょうどよく合わさっててパンチがあるんだけどグイグイ飲めちゃうそんなスープでそこに合わさるこの麺ね吸った時の香りがたまんないわちょっと本当マジでみんな食べに来てください<笑> 今ですね、2杯目作っていただいてるんですよ作っていただいてるんですけれどもこの調理工程このねカウンター越しから見えるんですけどあのねそれがまたうまそうでねいっぱ杯食べてるんだけれどもまたねお腹空いてきました<笑>はいということでですねただいま2杯目のラーメンが到着いたしました本日2杯目にいただきますのがこちらチャーシュー麺の台に ほうれん草、海苔を2枚、卵を追加させていただきました。で、今回はですね、ライスだけではなくて、まぶし丼というメニューもございますので、じゃあね、ご飯物ダブルでいきたいと思います。大サイズになりますと、麺が丸々2玉、苔に比べると2倍になってますので、量注文する際はお気をつけください。お、えっと、うまい。 俺のカメラで見えるかなもうあのすごいのよチャーシューで見えないけど麺パンパンに入ってるからう<笑><笑>んー幸せ このまぶし丼ね見てもらうと分かるんだけどお肉しっかりですね炒められてるんですよこの作業工程中に香ってくる香ばしい匂いがマジでたまんないです ど丼ラーメンに合うな う, わ<笑>うん。 今日はこんだけラーメンとかご飯ものも注文してまして全部をねそのまんまでいただくのももったいないと思いますんで卓上にございますこの辺りの調味料を使ってちょっとねご飯カスタマイズしてみたいと思いますせっかくですんでまぶし丼ねパンチがあるからさらにねパンチを増すためにニンニクをトッピングしちゃおうかなでそこにこれラーメン胡椒ですよ仕上げはもちろんこのラーメンスープを かけましてとうわぁうわぁいい香りこれちょっとねやばいと思うよまず麺行きまして<笑> う, わうまうま 炒められてるチャーシューが入ってるじゃないだから今のトッピングでこのご飯食べるとマジで香ばしいチャーハンって感じ本当にね騙されたと思ってこのアレンジやってみてくださいマジうまいうん最高うーん ちょっと禁断のあれれやっちゃいますかこれ海苔にほうれん草をあえるじゃないですかそこににんにくねしっかりこれスープをかけましてこれとライスでいくわけですよ ももうでですすね具材もほとんどラストでございますちょうどねご飯も最後の一口なんでいっちゃいましょうかということで本日最後ですねもちろんこの味玉で締めさせていただきます とということで本日はですねこちら斎藤屋さんで僕が食べたいと思っていた美味しいこのね家系ラーメンをご飯やライス含めてですね色々と大食いパンさせていただきました僕自身家系というかラーメン自体をね我慢してたので久々のラーメンということでより美味しく感じてる部分はあると思うんですけれどもそれ以前にですねこのラーメン最高 もちろんですね、えー、お店さんによってスープ味も違いますのでお店ごとに合うトッピングや卓上のカスタマイズ、えー、いろいろとお店によって違いますので是非ね皆様もこちらの斎藤屋さんで自分好みのね好きなカスタマイズを見つけてそのラーメン食べてみてください。 ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方に記載がございますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。うまかった。めでとうございました。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。え、斎藤屋さんですね。美味しかったね。 もともと動画外でね、うちの妻と、まあオフで、えー、行ったラーメン屋さんだったんですけれども、その時にね、このお店美味しいなぁと感じまして、いつか行きたいなと、ずっと思ってたんだけれども、やっぱりダイエット期間とかっていうのもあって、スケジュール的にもね、まあちょっと色々ありまして、なかなか行けずじまいでございました。だからね、念願のこの撮影での訪問だったんですよ。 しかも僕自身ね、ダイエットということでしばらく最近はラーメン撮影以外では控えておりますので、まあ、特に家系なんかはね、撮影でもちょっと昔に比べると本数も減ってきて、食べる機会本当に減ってるので、やっぱりね、この我慢した分のスパイスっていうのは格別ですね。 もともとこのラーメンもちろん美味しいんですけれども、さらにこの我慢したっていうことで、1.5 倍、2倍と、えー、美味しく感じるような最高の撮影でございました。やっぱご飯に対して我慢というのは最強です。で、本日もね、雑談コーナーということで、まあ雑談コーナーと言いますか、えー、いっぱいね、 ありがたいコメントをいただきまして、以前ね、公開させていただいた、妻と食うシリーズの番外編、妻と飲む。まあ、そちらの動画なんですけれども、やっぱりね、うちのチャンネルっていうのは大食いのチャンネルなので、急に飲み動画とかを上げても、なかなかね、伸びにくい。まあ、それは事前に分かってたんですよ。ただ、やっぱりね、公開すると他の動画に比べても、いわゆる初速っていうのかな、最初のこの伸びる速度が、 普通のこの大食い動画と比べても本当に2分の1ぐらいでまあそうだよなとなかなか難しいよなと思ってたんですけれどもこう日を追うごとにですね徐々に徐々にこうずっと見ていただいてまして、まあ、10万回再生をね、まあ、突破してわこんな見ていただけるんだとでしかもそのコメントの方にもですねこう夫婦で話しながら食べてるシーンとか飲んでるシーンが まあ、すごく好きでもっとやってくださいなんていうあったかいコメントもですね、いっぱいいただいておりまして、ありがたい限りでございます。もともとですね、まあ、あの、妻と食うもそうですし、より妻と飲むなんかは特になんですけれども、僕の仕事ってさ、こう、外で仕事をするじゃないですか。で、まあ、基本的にはね、最近は、 こうできる限りすごく遠出をするとか、すごくこう長期間出張するっていうのをできる限りね、避けてるんですよ。で、で僕も、やっぱ、妻とね、娘に一日の終わりには会いたいので、できる限り、こう、朝と昼というか、昼夕方みたいな撮影にして、夜までにはね、帰ってきて、まあ、お休みなんていう、言えるようにはね、えー、生活気をつけてはいるんですけれども、 うん、いかんせんですね。家にいる時間っていうのは、やっぱり少なくなってしまうので、その間にですね、まあ、妻は、こう、休みなくね、家事、育児やってくれて、本当にありがたいなと。でも、やっぱり僕はいない分ですね、こう、お休みを取ってもらえるようなっていうのが、なかなかね、難しい。うん、うちの、この仕事なんていうのは、あの、うちにいてもね、 編集は常にできてししまうし今なんか投稿頻度かなり上げてるので家に入れる時間帯でもほぼほぼ僕パソコンの前なんですよねだからその分ですね、えー、撮影がない日に一応ですね、まあ、撮影はさせてもらうというか撮影はするんですけれども、まあ、あの僕からその感謝の気持ちということで、まあ、普段の休み取れない分少しはね休んでくださいという形で一緒にね 飲みに行けたらいいなと。まあ、そんな感じで思ったのがきっかけでですね、えー、この企画をやり出したので、まあ、皆様もすごくあったかく行ってくださってますし、今後もですね、えー、これ完全にあの、僕の あの、わがままというか、僕がしたいことなんですけれども、まあ、今後も一緒にこう、夫婦ともともですね、動画とかで、まあ、皆様とご一緒にね、飲んで食べてるような、そんな環境になって一緒に楽しんでもらえる、まあ、そういうようなね、動画が、引き続き作っていければな、と思っております。うん。なんかね、この仕事をしててよかったな、と思う、一瞬、一時でございました。 はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。なんか恥ずかしいな。じゃあまた、<笑>次の動画でお会いしましょう。じゃあね。